はい、えー、徳島県の慢性腰痛専門辻正体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、前回ですね、えー、お伝えさせていただきましたまあ、えー、腰痛元気にランキング第3位ですね。えー、大腿筋膜張筋のまあ、調整方法なんですけれども、えー、今日はですねまた場所をおさらいしていきましょう。えー、っとまあ、この胸のラインからですねこうだんだんこう下がっていくまあ、お腹があってでまずこうですね出っ張って これが ASIS ですね、えー、上前腸骨腿っていう骨になるんですけども、で、真横の部分ですね、この真横の部分のあ大天使ですね、下から触っていただいて、明らかに出っ張っている骨、こことここを結んだ線ですね、点があ大腿筋膜張筋のトリガーポイントになりますで。ここをしっかりですね、探していただいて、えー、今度はですね、あのまあ、椅子でも結構なんですけども、こういった椅子にですね、 あの足をまず乗せていただいて足を乗せてもらいますでここの部分に対してですね指を親指ですね親指をお城の方にかけるでここのトリガーポイントの位置に親指を置くとでグッとヒーチをです、ね、中に入れ込むようにここのトリガーポイントに対して入れ込んでいきますでこの時にですね手をもう一つの手でアシストしてあげるこの親指の部分ですね足としてあげると えー、しっかりですね、捉えることができますので、えー、まずしっかり触ります触って肘をですを、ね、中に入れ込んでいきますでまたです、ね、この状態から足をです、ね、中に膝をです、ね、中に入れ込んでいきますぐっと。で、また今度はです、ね、体をです、ね、この 膝, 膝の方向内に入れた膝の方向に対して体をグッと入れていっていただくと、えー、ここの大腿筋膜腸筋をしっかり捉えることができて トリガーポイントをこの状態で緩めることができますのでこのままですね30秒間で腰をです、ね、こうするのが辛いという方はここまでで結構ですし、えー、腕が回らないという方はこっちの手でこう揺らしていただければ一番いいのはぐっと入れ込んでいただいて肘を中に、まあ 前, ですね、前の方向にぐっと入れてもらってでまた手でアシストしていただいて膝を横に倒し中に入れ込んでいただいて体をまた倒していくと。で こ, の場ここの場合はですね、あの強くやりすぎてしまうと足がだるくなる可能性もありますので本当に ま, あ弱いまず弱い力でやっていただいて30秒から1分間やってもらいますでその後にですね、例えばこう腰を動かしてもらったりとかこれをやった後はですね、すごく足が上げやすくなると思いますなのでこの感じですね、足の重さとか変化があるのかっていうのを試していただく。 えー、やっていただければ変化に気づくと思いますので是非やっていただければなと思います、はい、では本日は動画をご覧いただきありがとうございました